皆さんこんこにちは NGO 世界を見つめて進行を務めさせていただきます NPO 法人 d i a l o g u e for p e o p l e 代表理事でフォトジャーナリストの佐藤圭圭、はい、さん、はい、よろしくお願いします。 同じくくく担当しししししままますすすす鎌倉幸子です皆さんどうぞよろしくお願いしますよろろおお願願いいもうあの5回目ということで、僕はあの3回目からあのご一緒させていただいたんですけど、なんとなくこう慣れてきたなっていうところと、もっともっと本当に多くの方のお話を聞きたいなと思って、はい、この番組を続けていきたいと思っております。であの前回まではあのジャニックさんとの共同での配信だったんですけれども、今回のこの第5回目からは、D4P 独自での単独での配信となります、えー、皆様引き続き続よろししくお願いいたします。 はいこの番組をちょっと改めて説明させていただきますと、はい、毎回、日本の NPO や NGO で働いている方をゲストにお招きして現地の活動のこととかあと私たちが今、世界のために何ができるかというようなですねなんかアクションをお聞きしますで。特にこう生で出演していただいている方の思いをですねあのがっつりと伺うそういう番組となっております。はい であのこの番組をやっててですね、えー、と実は僕この仕事する前に NGO で仕事をしていたことがありましてそれであのアフリカにいたことがあるんですけれどもやっぱりいろんな人のお話を伺ってると本当にこうしたこう草の根の活動の積み重ねこそが世界を変えていくんだなということを実感しますどうしても本当に時間がかかったり地味な作業が多かったりっていうこともあるかもしれないですけれども何かこの業界に携わる人がどんどん増えていけば増えていくほど住みやすい場所とか過ごしやすい時間っていうのが増えていくんじゃないのかなということを実感してます。 どうですか、鎌倉さんは、5回目を迎えましてそうですね、もちろんあの現地の活動もこうリアルに行けるという機会ながら、ですね、はい、今回はやっぱり NGO、NPO で働くってどういうことかなとか、うん、NGO の仕事の勉強をどうやって作るかみたいな話も聞けるのがすごい楽しみで、うん、今日やってまいりました。 はい、ということ で, ですね、本日のゲストはですね、認定 NPO 法人エース、えー、代表の岩月優香さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岩月優香です。いやお忙しい中ありがとうございます。今日はお話を伺いますこと本当に楽しみにしていました。 こちらこそよろしくお願いします。はい、実は弊会のダイアログフォーピープルのもう一人のフォトジャーナリスト安田夏つがですね。エースさんにお世話になっておりまして、えっ、ー、と、はい、ガーナとそしてインドですかね。一緒に行かせていただいて、はい、現地の活動を見させていたり、写真を撮らせていただくということが、それが2年前ぐらいですか ？3 年前になるかなそうですね、はい。はい、チェンジの扉というエースの本を作るにあたって、はい、安田さんにエースが支援してきた地域に行って写真を撮っていただいたんですけど。 いつも写真をスタッフが撮ってるので、はい、もうその、あの、質感の違いにびっくりあそうです。<笑><笑>本当に、いやもう本当にありがたくって。<笑> やっぱりその写真が訴えかける力っていうのは本当に大きいので、あのいろんなところで使わせていただいて。ありがたいなと思っています、はいい。ありがとうございます。僕もあのガーナ行ったことはないんですけど、安田の写真を見て、やっぱり表情が見えることで、よりぐっと近く感じれるというか。僕もいつか行けたらなということをちょっと見させていただいていました。ぜひぜひはい、で、今日はあのたっぷりお話をお伺いできたらなと思うんですけれども。まあ、早速ですが、まずはこうエースさんがえっと、一体どのような団体で、どうした活動をされているのかということをちょっとお伺いできますでしょうか。か はいえー、何を目指している NGO かと言いますと子ども若者が自らの意思で人生や社会を築くことができる世界を作るために子ども若者の権利を奪う社会課題を解決するこれをですね団体のパーパスっていってるんですけども存在意義として定めてます、うん、で設立したのは97年でずっとその児童労働の問題に取り組んできてまして インドやガーナで実際に28村で2360人の子どもを児童労働から解放して1万3500人の教育を支援してきましたでガーナやインドで実際に児童労働をしている状況から学校に行けるような状況に変えていくそういうプロジェクトを現地の NGO パートナーと一緒に行っているのと日本でもさまざまな活動をしています。 で先ほどちょっとご紹介した「チェンジの扉」っていう本は児童、はい、労働の現状を伝えるだけじゃなくて私たちが関わることで変えることができるんだっていうストーリーをスタッフのストーリーも含めてご紹介してますしそれから日本がもっとできることあるんじゃないかっていうふうに考えていて日本政府に取り組みを強化してほしいというアドボカシー活動も 自動労働ネットワークというネットワーク組織を通じて行ってきました実は今日もですねあのその署名の提出であの官邸に行って加藤官房長官に署名の提出をしてきたんですけれども、はい、実はこれまで累計242万筆の署名を我々集めて提出してきているので、はい、あのその皆さんからのご協力っていうのは本当にありがたいなと思ってます。うんうん であの海外のこともやってるんですけれども実は日本の足元にも子どもの権利の問題や児童労働の問題があるし、うん、企業も世界のいろいろなものを使って商品を作ったりしている中で児童労働に関係してくる部分があるので、うんまあ、日本の市民の皆さんそして企業の皆さんにも働きかけながら活動を行っているそんな団体です。 ありがとうございますそのようにエースさん、現地でも本当にさまざまな活動を行われつつもこう認知啓発であったりアドボカシーであったりまあエースさんの活動を通じて初めて児童労働というものをちゃんと考えてみようと思った方も多いかと思いますただ、この児童労働ということはあの本当に皆さん耳では聞いたことがあるなと思いつつも実際にどうしたものなんだろうかその実態をよく知らないという方もいるかと思うんですけれども一体どのようなものなんでしょうか。そうですね あのなかなかイメージしにくい部分もあると思うんですが国際的に定義がありまして一つのラインが義務教育年齢の15歳よりも年齢が低い子どもたちの労働そしてもう一つが18歳未満の子どもで働いてもいい年齢なんだけれども18歳未満の子どもはついてはいけないよと言われているような。 いわゆる最悪の形態と言われるような児童労働についているそういうあの労働を指します、うんでまあ、一言で言うと可能性とか尊厳を奪うとか子どもの精神的あるいは肉体的な発達に有害であるような労働はの児童労働なんですねで実は世界でだんだんと減ってきていて6月10日に新しい推計が出るのを今待っているところですけれども あのこれからコロナの影響を受けて、増えてしまうのではないかという懸念も広がっているっていうのが現状です、うんはい、先進国にも200万人という数字を聞くと、ちょっとあの僕らが普通に想像するよりも、全然多いのかなという印象、僕は受けたんですけど、鎌倉さん、どうですか。そうですねやっぱりあの先ほどの その自動労働世界のおる児童労働も結局、その先進国の例えば企業が関わっていたり先進国自体にもやはりあの影響がある本当にこうグローバルで考えないといけないものですし逆に先進国 の, この200万人という数もですねあの、まあ、日本にいる私たちは無視しちゃいけないなと強く思いました。 ありがとうございますでは早速ですけれども、現地での活動の詳細についてもお伺いしていきたいと思います。まずは、えー、とガーナでの活動について、お聞かかせ願いいますでしょうかはい、エースがガーナで活動しているんですけれども、実はアフリカというのは、世界の1億5200万人の児童労働者の中でも最も多くを占める地域なんですね。 でエースがカカオ産業に焦点を当ててガーナで活動してますけれども実は日本に入ってくるカカオ豆はその多くが7割以上がガーナ産と言われていますので、うん、私たちが食べているチョコレートの中にもガーナのカカオが使われている可能性が高いということになります。どんな活動をしていいるかととと言まますとまず子どもたち自身の保護と それから学校に行けるような支援子どもの数が1家庭5人とかとても多いと学用品買えないなどの課題があってそういう課題感が大きい家庭にはそういった支援をしています。で一方、カカオを作って農家さんとして生計を立っているんですけれども必ずしもカカオ生産が上手ではない農家さんもいる。 移住してきて初めてやっているという方も実はいるんですね。なのでその皆さんが収量が上がるように支援をしたりですとか、そういった助け合いの仕組みとかも作っています。でもう一つ大事なのが、ですねその地域全体で良くなっていくという仕組みを作るということなんですねで。日本でも民生委員とかあると思うんですけども、はい、我々が支援している地域でもボランティアで、 見回りをしてくれて子どもが働いていたら話しかけて家族とも話をしてどうしようかって一緒に考えてくれるそういうボランティアの活動っていうのを地域ごとに行っていますでそうすることでですね、うんうん、その地域の子どもたちをみんなで見守るっていう体制ができてきたり 必要な場合には行政につなぐっていうことも、そのボランティアの人たちができたりして、今ある仕組みを生かしながら、持続的に児童労働がない状態を続けるっていうことが可能なんじゃないかなと思って、活動をしているプロジェクトがありまして、スマイル側のプロジェクトといって、2009年から活動しております。 ありがとうございます僕もあの安田が撮ってきた写真で初めて見たんですけれどもあのカカオってすごい大きいんですよねびっくりしましたそ う, そうなんですしかも幹からこうガッと幹というか、はい、なるのでなんていうかすごく入れたちが印象的ですよね、はい、すごい自労働ですよね、はい、そうなんです、ね、私もあの、はい、ガヤナに行ってあのこうナタでこのポットを割るんですけどすごい難しくって であのこういった地域はなかなかあの水道とかもないので、自分たちで水浴びするんで、水こうやって頭に乗せて運んだら、次の首がすっごい痛くなって、<笑><笑>ちょっとも私の体では、ちょっと悩みしすぎてて、ダメだわって思ったんですけどあの、ハードワークなんですよね。しかも、農、は、村、い、みんなが住んでるところと、カカオ畑があるところと結構距離があったりするので、う子供がこがたくさん小豆を載せて運ばなきゃいけないとか。 うんだからあの結構そういう意味では本当にあの重労働なところがありますね、うん、うんいやどうしてもこう日常の中でチョコレートを買って食べるときにそこまでこう考えるっていう人もなかなかいないとは思うんですけれども実際にはそうしたものがまあ先進国であったりまあ僕らも消費したりということでこの問題って別に遠く離れたアフリカの問題っていうだけではないんですよね。 そうですねあの。私たちもそう考えていてでもつながっているからこそそのつながりを生かして解決できるっていうふうに思っているんですね。そこでこのプロジェクトを立ち上げるときにあの私たちがやりたいなと思ってたことがエースが支援した地域で取れたカカオを使って日本のチョコレートを作っている方々に商品を作ってもらってそれを消費者が買える。 っっていう循環を作ることだったんです、うん、初めは実は何のつてもないところから野望だけあってでもそれをわーっていろんなところで言っていたらいろんな方が紹介をしてくれて、はい、それで森永製菓さんからご支援いただいて、うん、ダースのチョコレートの裏に今もワンチョコフォアワンスマイルのご案内に載ってるんですけど、はい、それ以外の企業さんとかあのショコラティエさんとか多くの方のご縁をいただいて。 今、えー、21社80アイテムぐらいにこのカカオが使われるようになったんですね。うん、だからあ、なんかそういうふうに願ってやりたいって言ったらいろんな人が協力してくれるんだなっていうのも、ここではすごく実感したことですね。うんはい、そのような、えー、とこのガーナでの活動、えーと、僕たちも消費者の1人としてもあの関わり続けることができる問題なのかなと思いますが、えー、ともう1か所、インドでの活動についてもお伺いできますでしょうか。はい インドはですね、テランガナ州という州で活動してまして実はホットン、綿花の生産量がすごく多いのがインドなんですねで面積自体も世界第一になってますであの本当に多くの子どもたちが実は畑で働いてましてで農薬をたくさん使うので、まあ、蛍光被害があったりですとか炎天下で長時間だったりですとか まあ、健康ににもすすごく影響がある労働になってますでそんな中ピースインドプロジェクトというプロジェクトを行っておりましてその地域で見回って同労働がないようにしていくっていうこととやはりその教育面での改善それから特に女の子が多いのであの女の子の自立支援ということであの15歳未満の子たちは学校に行くための橋渡しができるんですけどそれ以上の女の子になると。 字も読めないし読み書きも、読み書き算数も習ってないんだけれどさすがに1年生に入るのは難しいじゃないですか、うん、それであのお裁縫のやり方を教えてその中で読み書きとか算数も教えて自分でメジャー使って測ったりするので必要ですしそれで最後ミシンを尺用して自分で自立してお仕事ができるようになる危険な労働につかずとも収入が得られるようになるというような支援もしてます。 うん、どうですか、鎌倉さん、お話を伺ってみてみやっぱりあの女の子で、こういう村の子たちはあの、働くために学校に行かせてもらえないという感じなんですか、岩槻さんそうです、ねあの。ある意味、その辺はっきりしてしまっている部分があって、同じ家庭でも男の子は当たり前のように生きて、女の子は当たり前のように生かず、うん、そういうもんだと、なんとなくみんな思ってた。 っていうようなところが、うん、あのやっぱりちょっとまだ残ってますね。うん、でそういう時にあのまに、あ、インドの政府も女の子の就学ってすごく力入れてまして、はいあのえっと、宿泊型の女の子のためだけの学校を作ったりですとかもしているので例えば親御さんがどうしても子供を結婚させそうになって本人嫌がってるとか、うん、そういう時はそこ紹介してそこに。 っってもらったりとか、うん、なんかみんなで知恵を絞りながら、まあ、どうやって子ども本人 の, あの意思ではない結婚をしないようにしてかつこう学校に行き続けられるかっていうのは、うん、あの女の子の方の支援の方がやっぱり大変だし大事になってきますね。うんうん ありがとうございますまたあのインドでの活動というとですねどうしてもあの今この昨今のご時世ですとこうコロナの影響というのが非常に気になってくるところですがそれはどのような影響が出てますでしょうか、はい、そうですねあの本当に大きな影響を受けていましてで、まあ、エースが活動している地域は農村なんですけれどもやはりその感染者が出たりですとかあのそういった感染というところの影響も大きいんですが。 あの経済的なそのロックダウンになってしまって、はい、経済がストップしてしまうというところの影響も大きいです。で実際にその収入がなかなか得られないというような家庭が出てきていまして そ, そこでその政府が支援、現金とかあの食料支援していたんですけれどもあのそこに漏れてしまうけども必要な家庭というのもあってそういった家庭への支援 それだけでは足りないという世帯を支援したりあの休校がすごく長引いて学校がないとじゃあ働くかっていうふうに子どもが働かされてしまったりとかあと家にいること自体がすごいストレスだったりとかするので、うんうん、そういう子どもたちへの家庭学習の支援なんかも行って、まあ、なるべくその厳しい中でも 子どもたち自身が健やかに時間を過ごせるようにっていうサポートをしています。うん ありがとうございますこうした本当にコロナ禍とか災害だったり緊急時になると本当に脆弱な人ほど本当により過酷な状況に追いやられてしまうというそうした状況が本当に世界のあちこちで見られるなと思うんですけれどもこの児童労働に関しても冒頭にあの岩槻さんがおっしゃってくださった通りこり日本もひと事ではないというか日本国内にもまだまだ考えなければいけない児童労働の問題というものもあるわけですよね。 そうですねあのよく日本にもあるんですかって聞かれるんですけども、ありますと答えています。うん、でその最悪の形態の児童労働で言いますと、まあ、子どもの回春とか、ポロノとか人身取引の報告もありますし、それからあの、えー、JK ビジネスっていうような、まあ、高校生の年代を対象にした、まあ、経済的に搾取するような構造のビジネスもそうですし、うん それからあのコロナ禍で特にアルバイト収入が減ってしまったことによって最近あのオレオレ詐欺の出し子とか受け子に若者が使われているっていうことがありますで実は最悪の携帯の児童労働の定義の中にそういったあの犯罪行為に子供を使うことっていうのもあの入っておりましてそういう意味では。 あのそのこと自体が犯罪ではあるんですけれども、子どもが使われているっていうのは、児童労働と考えられるので、はいあの、それを使ってる大人の方にも、もっと責任をあの追求するべきなんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただあのデータががなないいっていうのが実は大きな課題で エースでも日本の児童労働の報告書を出させていただいて、今あるもので考えるとこれぐらいというのを出してるんですが、えー、もうちょっと具体的なデータがあのないといけないなと思っていて、それもの政府に対して提言しているところですね。うん、ねありがとうございますこう。児童労働という言葉ではあっても、その児童に関わる大人の問題だということを非常に強く感じました。鎌倉さんお話を伺ってみてみいかかがでしょうか 松木さんありがとうございいましたいや私もですねやっぱりこう日本で普段生活しているとなんかこうまあもちろんコンビニでもいろんなチョコ売ってますしちょっとあの疲れた時はデパートでねあの綺麗なチョコ買おうかななんて思っている。うん、だけど実際その私たちの口にしてるものがどこから来たのかっていうことをすごいやっぱり意識しないといけないんだなぁとあの改めて 感じましたまずあのねカカオがそんな木からなってるっていうことをちょっと、うん、はいアフリカ行ったことないので知らなかったですしまたそれをとってる子どもたちがほんと長時間あの重いカカオを持って歩いてるっていう事実でこういうことをやっぱり私たち意識しないといけないかなと思いました。うん、はい はいい岩津さん本当にああの貴重なお話ありがとうございました、えー、もう本当にあのいくらでももっともっとお話を伺いたいところなんですけれどもこちょっと前半の時間が迫ってまいりましたのでこの辺で前半を終了させていただきたいと思いますそして後半は鎌倉さんに司会進行を変わっていただきまして6月12日の「児童労働反対世界デー」に向けた取り組みや、えー、岩津さん、えー、岩槻さん自身がですねこのエースをどのようにしてなぜ立ち上げたのかといったことを伺っていきたいと思っています。と、えー、というこでで次回後半もですね鎌倉さん岩津さんどう